次は船山ですお出口は右側です後ろの車両の道路 目、前側のドアからお降りくださいお降りの際はドア横のボタンでお開きくださいまもなく常山ですお出口は右側です の車両のドアは開きません。お降りの方は1両目前側のドアからお降りくださいお降りのサインはドア横のボタンでお開きください乗車券運賃は整理券と一緒に前の運賃箱にお入れください運賃は車内の運賃表でお確かめください定期券は ドアから手を離してお待ちください。We will soon be